ハムスターがハムバスターになる時というわけで a v 放映会へようこそ収益化復旧からそろそろ100本目なのでケモナーの視聴者さんのために動物ものですよ猫が落ちるまでのつなぎとして手始めにカーセックスドラゴンをどうぞ大半の視聴者が突き落とされる音 動物成分多めで行くなら、獣にならなくちゃの獣の間違いじゃないんですかね。猫も歩けば机から落ちると、メモメモ。そうそうそう猫はダメよ定行き。すまず、C99、の基本を思い出す蛇の道は邪道って言いますもんね。なんだっけ。蛇の道は蛇だっけ。蛇のいるところに蛇ありだっけ。おぼろげに浮かんできたんです。脱走ルートが。脱走できてないですね。 そしてフリスビーキャッチイのスローモーション、失敗確定演出。飛び上がるタイミング、跳躍力、飛躍方向、どれかが生きてるかわいい。そして脈絡なく掲示される、アウディのカレンダーじゃない何か。猫の関節は、人間と違ってフレキシブル背骨なので、突き刺しても多分折れません。何も言ってない発言やめろ。自然界にない素材は、犬じゃグリップしないんですね。 これは、YouTube 内にある、狼の絵画という動画です。なんだこれ草さ、犬と狼の区別って、人間が勝手につけたんですね。ほら。 穴があったら入りたいというなら、穴に入れたいのが男だって言うでしょう言わねえよ。穴はほモ。ここまでして入るとか、ドッグフードが3粒くらい落ちたかね。1粒だったら入ろうとも思わず、2粒だったら試してから諦め、3粒だったらもうちょっとでいける。いけてないですけど、U ターンしようとしたら背骨が引っかかって、重力でロックされて積んだ。飼い主が旅行でいない間に、マジでそうなったらどうするんだろうな。帰ってきた後にあのポーズで死んでるのかもな。さてと、 子猫もなんとかなって落ちるのコーナーです液体だからな端っこが落ちたら全部落ちる受験前日に行ってみたい言葉端っこの席の人が落ちたらその教室のやつ全部落ちる受験生に落ちる落ちる言う人とヴィーガンでもファミチキ持っていく人同じそうだと思うぜまたフリスビーキャッチを見すると思わせておいて女の声の容赦なきタックルスローモーションが空想を加速するなんかのカメラ製品の キャッチコピーにありそうな言葉ですね。妄想が、時間を停止する。9割がやらせの AV になっちゃったよ。残りの1割は何なんだよ定期。ここぞとばかりにた目的トイレ、バリアイズノットフリーですよ。便器渡りが得意だといいんです、そんなことはなかった。悪意ある編集マニュアルなし悪意ですね。ここはゴートシミュレーターを、現実世界でシミュレートしましょう。 ヤギも丸太から転げ落ちる。猫もソファーから転げ落ちる。納税が不得意な芸人も滑り落ちる。ユタボンネタで稼ぐ。g ジ k y o u t u b e r みたいに引きずるやん。それもそうだけどさ、時代は g ジ k ジ y o u t u b e r でしょ言葉を生み出したものから勝つみたいだな。ジャムマーガリン戦争を思い出してもろて。いつから朝食を食べるものだと錯覚していたパンかご飯以前の問題として、悠長に朝ご飯作ってられるほど。 社会人は暇じゃないぞ子供時やって実家に帰省するか嫁に早起きを強制して下働きさせるかチェーン店で食っていくしかないやんハムバスターシリーズ犬ミサイル運動エネルギーをしっかり伝えれば質量が控えめでもダメージは与えられる猫の爪の原理ですねここでヒ々踏み抜いたらそのまま抜けるゆかマリオブラザーズの乗ったらその瞬間に 落ち始める床の進化系だ同じくマリオブラザーズのお化け屋敷で全方位から接近するテレサに対処するための常時全方位平等キョロキョロスキーマ隙を見て逃げ出さないと全方位から来てるなら押しつぶされそうノーダメージでいったるわいと思ったらお化けに靴の先端が接触しただけで体が小さくなってどうでもよくなってからの 点滅時間中に全力脱出する。出た。歩くキノコに体当たりされただけで、身長が半分になる系ジジ g みんなゴミ箱だいぶ好きですね。i ムカードを開封しようとしたら、飛んで行ってゴミ箱にダイレクトインしたことあるだろゴミ箱は、物理法則では説明できない力で、周囲の物体を引き寄せることがある。トイレの便器もそうじゃないですか。物体の価値が高ければ高いほど、トイレやゴミ箱へダイレクトインしやすくなる。なんだこのワンちゃん ソープランドで買われてたんですかねソープランドのモップとでも融合したんだろうここで風俗に童貞を捨てに行く G 川のモノマネをどうぞやらせないからなそして置いてけぼりの後ろ足参加者ゼロ人温度ごめ永遠のゼロとは関係ありませんなんだっけゼロ戦で特攻する無職みたいな動画なかったっけ これじゃなくて何だこれスローモーションで合い頭に戻りましょうかローション塗りたくった合頭じゃないですよ誰がどう間違えるのかここで賢い犬発動瞬時に前足にかかる荷重を抜き衝突相手にエネルギーを与えずにクリア素早く前足を出し直し着地姿勢も安定させるなんてやつだセンスがいいセンスでぶってしつけた方がいいって唐突な暴力は基本って ぶつかったんじゃない。板を押し上げる反作用で、体を下に押し込んだんだ。板を持ち上げながら強行突破したのかもしれん。いっつも落ちてんな。猫は墜落に強いらしいけど、これだけ落ちるから、落ちても大丈夫なように生き残ったんですね。人間もそうだが、これだけアホな奴が生き残ってる中で、絶滅した生物って何なのドッスンって生きてて楽しいの みたいなノリですね。コンプレックス抱えたたニーート感が、交換後後ののオイルルフィルターを放置した後のように、にじみ出ている。そしてまた犬、胴体部分に紐が引っかかり、後ろ栄光にも、前方向に力をかけることができない。力をかけようとしたら、なめかかったプラスネジのように、回転方向に行ってしまう。ネジザウルスだけは絶滅させるな。ヤギ庭がこう囲まれた時は。そうはならんやろ。噛まれた 今にも泣き出しそうな顔してて草。唐突すぎて笑う前にフリーズ頭から滑り台胴体が先行して制御不能。飛べばワンチャン回避できたおっとよく見るけどなんなのかわからない謎の棒を持ち帰りたいようですねクレーンゲームでお取れそうやんと思ったら脳内物理シミュレーションも詰めずにコイン入れるタイプ猫の無謀なジャンプは なぜ発生してしまうのか、変数の見落としは定番だぞ。天候による帰りの飛行機の欠航や、高速道路の一斉通行止めのリスク失念のように、通行止めのなりやすさと、近郊エリアの雪意識の低さには、相関関係がありますからね。犬に飛びつかれてこけることもあるし、トンネルから出た先が、突然スケートリンクになってることもある。被り物だと認識できずに、 大パニックに陥る猫だっていますから。長旅中に雪で高速道路が通行止めになって、止まりたい宿に、たどり着けなかった人もいるくらいだからな。ところで DNA よそろそろ見直さないんですか直立に速歩行って、転倒しやすい割に、こけた後に脳をぶつける危険が高すぎると思うんです。ついでに首も首にしようぜ。 交通事故に遭った時運動エネルギーで内部から折れて死ぬ猫のようにしなやかな脊椎を手に入れて犬のような嗅覚で裏山に捨てられたエロ本を嗅ぎ回るんだお、何か見つけたようだぞイカ臭くなってて悶絶したかな屋外の庭なんか動物の死骸とおしっこうんこで成り立ってるようなもんだろこの子階段登れてなくてさ後ろ足が FF 車みたいになってるただついてきてるだけ後ろ足を絡めて蹴飛ばすだけさ 猫の 4WD にもトラクションコントロールをというかくらいですね真っ暗なカーペットの段差をライト消したまま走り回れないのだよこのまま前転液回転して復帰させるかと思いきや盛大に頭から転倒するんだぜというわけで EV の締めにはあの一手しかないでしょう<音声>犬が人間に飛びかかった時ちょうど股間の高さになると学べたな